今日はかぼちゃを使ったこれを紹介するんですけれどもその前にかぼちゃは非常に硬くて頑丈な野菜なので切り方をまずはやってみたいと思います今日使う分量があります 味ってやっぱりかぼちゃなのですはい今回はかぼちゃと鶏肉のソーテーとマスタードクリームソースの紹介をします ショショショそして今回合わせるマスタードクリームソースの材料はさじ2牛乳がさじ2生クリームと牛乳は同量。 的にパスタなカセリなどあると青物があるととってもいいと思います。それではスタート。さあ5ミリ程度くらいの。 鶏むね肉です。余分な皮などがあるので今回は取り除いていきます。 こちらの鶏肉をそぎ切りにしていきます。 では ここへかぼちゃを焼いていきます。 裏返して鶏肉によく火が入るようにもう一度ふたをして焼いていきます。 はい。<音楽><音楽> 中火にかけて混ぜながらこのようにとろみがつくまで熱して詰めてみてください。 そう。